はい、ざい皆様、こんにちは。え、2年ぶりに北陸、えー、の国八山祭に参加できて嬉しく思います。えー、新曲の披露させていただきますが、ちょっと荒削りでミスもある部分もありますが、温かい目でお見守りください。 よろしくお願いします。それでは参ります。階段が可愛い。で。重い。つなぎ you、oh.